大きいですねで、軽いんですよねす全然アイミングで使われていないカメラ OK! カメラ OK! カメラ OK リアクシ OK! よしスタートどうもみなさんこんにちは監督ラボの監督です、えー、本日十二月三十一日ゲーマンさんのツイッターを見ましてですね、福袋フライング販売をしてますと言われででね。情報を入手しまして早速行ってきたわけでございます そして、こちら、ゲーマーズさんの福袋、えー、買わせていただきました。種類が今回ですね、3000円と5000円ありまして、監督ね、5000円がいいんですけど、明日、1日買うので、今回3000円を購入させていただきました。ゲーマーズで初めて店舗行きました。結構大きいですね。手軽いんですよね。持って帰ってくるときですね、風が強かったんで、もう、パッサパッサ、パッサパッサ。 では早速開けていただきたいと思います。監督が購入したのはですね、ゲーマーズの札幌店ですね。中身はですね、見れませんでした、ね。こういう感じで見てもね、なんと袋に入ってんのかなちょっともうわからないので、ちょっと早速開けていきたいと思います。前回のですね、ラシンバーを見ている方、コナーはやめてお願いします。コナーは本当にやめてください。はい、ということで、早速開けていきたいと思います。あー、ドキドキする。ちなみにゲーマーズさん、今回初なんで、この福袋が良ければですね、来年も、ね、購入したいと思います。頼むよ頼むよ今年1年間で見たアニメはこちら はい、えー、めちゃくちゃ見ております、まあ、できればこの中に出てきてる作品が出てきてほしいまずはちょっと手作業で ね,、はい、ねはいはいはいあなるほどクリアファイルが入っていてあとはおなんかでかいのが1個これ数少ないぞでかいらぐらいいっちゃいますかこの箱何これとりあえずフィギュアは入ってないですねちなみにですねこちらの服もですね福袋動画ですね開封しておりますので興味がある方はぜひ見てくださいパイナップルですねじゃあ開けるよくよじゃあ一番でかいやつなんか髪の超長っぴょろいやつ はい何ラブライブシリーズ9周年アニバーサリーメモリアルグッズ2個とお揃いセットブレスレットスクエア缶バッジ A さんのクリアポスターでございます監督ラブライブは見たことあるんですけどもまぁ、あ、正直ちょっと記憶が薄れてみますのでとりあえず次行きましょうじゃあえ、このなんか布っぽいの服ハンカチハンタオルでんはい ガールズバンドパーティー、フェイスタオル、ハロー、ハッピーワールド、ハイファイブ、アンド、アドベンチャー。スリル満点。近道よりもワクワクをゲットなんとか。バンドリですね。バンドリも有名なんですけども、見ておりませんね。次。数が相当少ないけど、どうするクリアファイル先いっちゃうか。はい。プリンセスコネクト、リダイブ。あ、これ見たいやつ、見てないけど。すいません。名前がわかりません。次。 で、晩飯。バンド飯。晩飯。これは全く知りませんね。これはアリミ化されてるものなんでしょうかね。はい、次。クリアマールがめっちゃあるんだよね。 てん。幼なじみは絶対に負けないラブコメ。クリアファイル。こちらも知らない。まあ、でも名前は知ってる。多分来年見るかもしれません。次。まだ次はファイルがある。てん。晩飯また来たさっきのやつ。こちらのセットとなっておりますね。はい、というわけで、クリアファイル編が終わりました。え、ちょっと待って。数少ねえぞ、これ。なんか細かいものです。てん。ラブライブ、トラベルステッカー。こうですね、ご飯を貼れると。はい、次。てん。同じかい。海ちゃんですね。あ、これね。ラブライブ知ってる人は、あー、あとなんか硬いのがあるぞ。 あ、なんかこの立体的なちっちゃい小物。てん。キャラクリア。ラブライブ。おまマキちゃん。いや、結構古いぞ、これ。ラブライブ。アクリルキーホルダー。次。やばいぞ。また次がですね、ちょっと立体的。これも多分アクリルスタンド系。てん。これはなんだあ、たくね、ガールズバンドパーティー。アクリルスタンドキーホルダー。ロディ。見てない。見てない。次。て ん, てん。おう、 ブラインドシート。ファンタジア文庫ミニ色紙コレクション。1パック440円。ライトの出でしょう見てねえなあ、まあ、開けるしかないよね。さあ、何が出てくるでは今きます。と言っても、この時点で知ってる作品が一つもない。でいきます。ドーンこれは YouTube 的に。あハイスクール DD じゃん。はいはいはいはい。前回の福袋で出ましたね。知らないんですよね。次えー、っと、また立体的な。なんかさっきのやつのシリーズっぽいぞ。 違う。ラブラブサンシャイン。えー、ラブラブ、ラブラブ、ラブライブサンシャイン、デカキーホルダー。サンシャインは見たか見たか見たかラブライブのキーホルダー。次。ラストですかえー、ちょっと待って、早いよ、早いよ。あ、なんか薄い紙がもう一枚。てンまたこれか。このシリーズ。えー、確かエリツって呼ばれてたね。というわけでですね、こちら3つ来ました。次行きましょう。箱系が、同じサイズの箱が2個あるんで、ちょっとこの2個だけいっちゃいます。てンてンて ン, デンファミツー文庫アクリルバッチコレクション。1個660円。とりあえずこれ開けてみたいと思います。 も開けたとしても全部知らないから反応にめちゃくちゃ困るんですけどはいまず1個目はいあっ松ねスレイヤーこれどうやって使うの私スレイヤーズですって違うわ申し訳ない知らないです次はい派遣政権派遣ひ姫アルティーナ2010ってまあまあ古いですねえー、そしてもうラスト早いですねラストこれも発見 ラーがまたガールバンガールズバンドパーティームゲットラバースラップ3というわけでこちらも見ていないけども開けるはいこの10個の中で当てる今回出るのがいい黄色い髪の子これで出ればバンバンザイさあどうだ起点起青でした評価は非難というわけで終了でございます 全然アニメ力が使われていない。というわけでですね、今回ご紹介しましたのは、ゲーマンさんの福袋3000円コースとなっておりました。5000円コースはどんなものが入っているんでしょうか。ラブライブは見ていたにしろ、5年、6年前の記憶だから、ちょっとあんまりね、やったっていう感じはしたかったんですけども、まあこういった内容になっております。この作品好きだなっていう方に関してはですね、当たりかもしれないし、前回も言ったのですが、まあ監督的な当たりはですね、正直どれもあまり知らないのでね、このね、プリンセスコネクトはね、もう見たかった作品だから、 ちょっとこの機会にですね、見ようと思います。ネットフリックスとアマゾンが契約してるんで、あればちょっと早速見たいと思います。これもね、えー、何かの縁なので。そしてこのバンビシーね、絵柄的には、ね、結構好きだね。アニメがあったら見たいです。えー、そしてこれね、これもアニメ見たいね。あとハイスクール d d も、まあ、これ見たいね。ガルバンが今回ですね、3つ出たので、これ見たいですね。ラズライブのバンド版っていうイメージはね、ちょっと待っておりますでしょうかこちらもですね、見ていきたいと思います。このチャンネルではですね、今現在福袋の動画を大量投稿中でございます。この 後にもです、ね、アニメ系フィギュア系の福袋をですねガンガン開けていきたいと思いますので興味がある方はですね今のうちにチャンネル登録をして次の動画の更新をお待ちくださいではまた次の福袋の動画で会いましょうではまた次の福袋動とっ て, いてはいではまた次の福袋の動画で会いましょう